われわれ攻めるのはゆうべの面白かった特番に行ってくれふん女の子との待ち合わせに遅刻して言い訳がそれってわけみーちゃんだって今来たばかりなんだよえへへへへゆうべの密着24時間面白かったしねえ ケイちゃんあのあとレナ大張り切りだったらしいよ別に俺がけしかけたわけじゃないだろうそそんな大変じゃなかったから気にしないでよね夕ゆうべから今朝まであのテンションらしいよ責任取れんのわ、わかった俺も男だ責任は取る レナね、荷物持つとき、よっこらしょって言ってた。5キロ。そ、それはオーバー。ケイチくん男の子だから、きっといっぱい食べるだろうと思って、たくさんね。へへ、もう行こう。 俺も5キロ手伝いはするけど全部食べるんだからねレーナーを悲しませたら許さないよ。 こんにちはあらそちらは確か前原君だったかしらなんで俺ってこんなに有名人なんだ<笑>悲しいかな南沢は人が少ないからね みんんなな顔見知りなんだよねつまりなんだ知らない顔が歩いてればそれは自動的に新しく引っ越してきた前原さんってことになるわけかうんそういうことになるね。 リンテの武蔵おじさん趣味は盆栽と尺八なんだよ次が乾物屋の次男の大介君趣味は狙撃で将来の夢は超永久スナイパーだとかそれで今の人は入江診療所の看護師の美緒さん趣味は野鳥の観察と撮影だって すれ違った全員の名前まで分かるのかよプロフィールまでは、まあねここいらは都会みたいにご近所付き合いが希薄じゃないからね試しに聞いてみよう今ここにいる俺は誰だ 本当は優しいてレアそれもいい れじゃあさ、俺のための案内ってより俺のお披露目みたいだなそうだねうちらさこれだけにぎやかに練り歩いてたからねみんな思うんじゃないけいちゃんもひなみに馴染んでくれたんだってひなみは過疎だから村中みんなが新しい仲間を歓迎してくれてるの。 うどう生活はもう慣れた しないかなかな俺も男だ努力はするだが量が多すぎるよしケイちゃんここはおじさんに任せなさい。 さあ見晴らしのいいところで食べない ここはね、古出神社っていうの。多分見晴らしが一番いいところかな。ここの場所、よく覚えといてね。もうすぐここでお祭りがあるんだから。へえ、祭りにしちゃちょっと早いシーズンだよな。渡流しは夏祭りじゃなくてね、昔は冬の終わりを喜ぶお祭りだったらしいよ。 広げてっとこんにちはです。 騒がしいから来てみれば、これは何ですの見りゃわかるだろこれからランチタイムだビュッフェスタイルだレダの手作り弁当に舌つみだそんなの見ればわかるでございますわどうして人様の庭で御座なんか広げてますの神社は公共の場所だぞ勝手に独占するな 芸一の言う通りですよみんなのお庭にしますです<笑>やっぱりリカちゃんはいい子だな座りなあそこ一緒に食べようちょっとお待ちなさいな私はどこに座ればいいんですの お前に座る場所はないし食べる分もないだ大丈夫だよ聡子ちゃんの分もちゃんとあるからない聡子の分も俺がいただくそんなことは許せませんのリカーはいお箸です ちゃんのせるのうまいわ本当。才能あるのかもしれないはいおさらみーちゃんもリカちゃんも僕たちもがんばらないとなくなってしまうですそうだねよしさんせんといくかないっぱい食べてね んりくびをつかむのもはんそくでございます。 やぶれたりー 日本語ってやつはさどうしてこう味に対する惨事が少なないんだろうな食事中の段々って考えがそもそも近代に入ってからだからじゃない昔の人は無言で食事を済ませたそうだし作る人もちょっぴり寂しかったろうねきっと昔の人は食べるのに忙しくて 味を褒める暇もなかったのですわでもねおいしいの一言だけでも嬉しいよ苦労の甲斐があったかなっておいしいです だよサトコその挑戦的な目は皆さんにはレナさんのリンゴを獲得できるだけのサンジが用意できまして強気じゃんよボキャヒ品のあんたにどんなサンジが思いつくっての<笑>ではご覧遊ばせ。 レナお姉ちゃんのお弁当、サトコも美味しかったよ。 遊ばせさとこそれで勝てたつもりとはねあんたらの底の浅い技とはわけが違うものを見せてあげようじゃないそそれは頼もしいぜみよそれはどんな技なんだやるのはケイちゃん 戸島のあがきを本当に美味しいよなこれってさ全部手作りなのかいあ うん実はねこれほとんど冷凍ものなのじゃあレナの手作りのってどれだいえっえっとそのあ恥ずかしいな教えなきゃダメどうしても わかるよこれでしょ レナの匂いがしたから…レナの手作りの「リンゴのウサギさんが食べたいな」なんて。 見事なりどうよくくやしくないもん じゃあ、食べないの塩水強すぎたかなかなうさぎさんがかわいそうです助けてあげてほしいです 啊啊哎呀我也要。 姉ちゃん、また明日ね美緒今日はありがとな楽しかったぜまた明日ねケイチくんも今日は付き合ってくれてありがとう楽しかったああ楽しかった。ああ楽しかった まだ家に帰るのが惜しいくらいだぜ。あ、じゃあさ、ちょっとだけ寄り道してもいいかな、かな。寄り道遠いのかちょっと歩くけど、すぐ住むから。 久しぶりだから何かあるかな何かあるかな久しぶりってレナの用はあのゴミの山かよごゴミじゃないよレナにとっては宝の山だもん おい待てよ今行くからあっとダダダいいよケイチくんはそこにいてすぐ住むから転ぶなよ足元に気をつけろよ びっくりした驚いたのはこっちですよごめんごめん驚かすつもりはなかったんだ君はひなみざわの人かい 僕は富武フリーのカメラマンさひなみ沢にはたまに来るんだ写真ってのは被写体に断ってから撮るのが礼儀なんじゃないんすかねごめんごめんメインは野鳥の撮影でね断った試しがないんだよ 夕闇に黄れる少年があまりにも絵になっていたんでね本人の許可を取らずにファインダーを覗いたことを謝るよ。 彼女はあんなところで何をしているんだいさあね昔起こった殺人事件の死体でも探してるんじゃないですか嫌な事件だったねまだ見つかってないんだろう のこの馬に蹴られる前に退散するから驚かせてすまなかったねケイチ君。 ファーストフードの店の前に必ず置いてあるあの等身大人形の それはゴミだろお持ち帰りしたきゃしてもいいんだぜ他の山の下敷きになってるの簡単には掘り出せないしあそこ明かりがないからすぐ暗くなっちゃうし俺も手伝ってやるよ今日のうまかった弁当の恩返しってことでさ 例えばさ工事中に何かあったとか事故とか。 知らない実はね、去年までよそに住んでたのえレナも転校生だったのか俺はてっきりだからね、それ以前のことはよく知らないの ごめんね